い私もやっちゃうん、ね、でこれ。タクベルがねあのシオリちゃんのトレードマークと言いますか。はい、タクベルピアニストです。<笑>めっちゃいろんなカラーあるんだってびっくりじゃない？そう何十個もあります。<笑>何十個もあんの？みんな差し入れがこれになりつつあるっていう。そうそうそう結構ね楽しくあの<笑>使わせていただいております。えー、今日はですね2020年12月20日。 使、うん、っていうい<笑><笑>にある、えー、レピフェスの、えー、宣伝を一緒にできたらなと思ってしおりちゃんと私それぞれ一曲ずつ お, おのおののチャンネルにあげれたらなと思って、うんえー、しおりちゃんのチャンネルで彼女のオリジナル「くっつき虫はどこだ」という曲をアップしましたので、うん、しした右上のリンクから飛んでもらえるようにしてますのでぜひご覧ください。はいは 私のチャンネルにも動画あげたいなと思って何の曲がいいかなって思ってでしーちゃんもねあのオリジナルだから私のチャンネルもオリジナルがいいなと思ってトラベラーズジョイという曲をーしーちゃんと一緒にやりたいと思います大好きな曲なんです、ね、うそうしーちゃんとは年一でね<笑>イベント一緒にやってきてその中で彼女も好きでいてくれているトラベラーズジョイをお届けしたいと思いますぜひご覧くださいどう ぞ, どうぞ